皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月5日。今日はチームクエストで、ちょっとだけ面倒なお題がありました。グレートマーマンを20匹倒すだけの簡単なクエストかと思ったんですが、皆さんご存知の通り、グレートマーマンは獲物呼びできないのです。なので、1匹ずつ倒すしかないのですが、安定して数を稼げる場所はここしかありません。 しかも即脇ではないので2パーティー目が来たら多分テインオーバーになりますさて無事に20匹倒すことができましたので早速報告しに行きましょう今日のチームクエストは全部で2161ポイントでした次のレベルまで残り2736ポイントです 運が良ければ明日の日曜日にはチームレベル70にレベルアップしそうですが、なんとなく月曜日まで持ち越される気がします。っていうか、運が良 い, いチームは3日前くらいにはレベル70になっているんじゃないですかねどうなんですかねまあ、よそはよそ、うちはうちです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。